いつも動画を見ていただいてありがとうございます旅する着物男子バオシンです 今日ははは鎌倉にに来てててていいいいまますそそししし前のの動動画画では鶴岡八幡宮に参拝ささせたただだきました詳しい内容は是非そちらの動画を見てください今回の動画で何をするかというと参道の周辺がですね実は鎌倉ビールというクラフトビールが美味しいということでその噂を聞きまして、まあ、ここを来る時にもチラッと見たので鎌倉ビールを飲みながら食べ歩きをちょっとしてみようかなと思っていますもしこの動画面白いと思ったら高評価そしてチャンネル登録をお願いします そしてまた旅の感動体験一緒に共有させてくださいでは今回の旅も始めていきましょうではこの道沿いをずっとまっすぐ歩いてそして右側ですね右に曲がるとちょうど今たくさん車が並んでるのですプライバシーの関係もあるからお見せできないんですけど右に曲がるとあの鎌倉五山の一つ建長寺が値します えー、そんな先に真っ先に一つ見つけましたよ行ってみましょうかこれちょっと気になりません行ってみましょうど れ, がおすすめですかれはいどうぞはいえっ、ー、と金名いただいてみますは い, は う, ございますうまいうまいうま い, うま い, うまい 美味しいですよまだ試食していいということなんでじゃあハラスってみましょうかあん油ののりがもう全然違うちゃんと火が通ってるから美味しい最高完全に負けました完全に負けました完全に負けました完 全, いい完全に負けましたいいえっとアジフライではまだあります<笑>一枚はい、はいじゃあ お待ちくださいはい試食に負けてアジフライ1枚いただきます値段がめちゃめちゃいいですよ1枚110円これいいですよねじゃあ早速いただいてみようと思います、はあ、ちょっとマスクがこんなチューブラインな形で申し訳ないんですけどいやー鶴岡八幡宮やっぱりあの階段が特徴だと思うん で, でやっぱりたくさん歩くと疲れも出ますからねここでしっかりとエネルギー補給をしていい思い出にしてはいこれも食べ歩きの醍醐味なんじゃないかなって 勝手に思ってます。山安さんのアジフライ来ましたよー。ほらー、こんなに肉厚で大きい肉厚で 大, 大, 大きい。食べ応えのあるアジフライ来ましたよ。というわけで、これを早速いただいてみようと思います。試食してみます。着物男子にはこれが欠かせません。はい、またじゃじゃーん。またじゃじゃーん。 僕ののお気に入りの手ぬぐいですこれを膝掛けにして衣をこぼれないようにしながらなるべく上品に食べていきたいと思いますいただきます脂がよく乗ってるめちゃめちゃ美味しい見てくださいこれ。 身が分厚いな、ま、かなか厚みがありますよこのアジフライ少なみかもしれないけど本当これ食べ応えがある、うん、そしてこれ揚げたてだからすごく美味しい前の動画で鶴岡八幡宮に立ち寄ったと思うんですよ で、ここちょうど鶴岡八幡宮の途中にあるので店の外に屋台って言ったらいいんですかね出しててすごく目立ったんでちょっと気になってちょっと冷やかしてみようかなと思ったらガチでうまかったガチでうまいガチでうま い, うまいなんて変な顔だ<笑><笑>美味しいですでも本当美味しい、うん、山屋さんどうやら店の中でのお土産物とかも 販売しているようなのでこのアジフライをきっかけにして店の中に入っていろいろとこう物色してみるというかお気に入りのものを探してみるっていうのもちょっとありなんじゃないでしょうかねあっという間あっという間でした本当あっという間に食べきっちゃいました美味しかったですごちそうさまでした じゃあもう一軒先に約束してるところがあるのでそこ行ってみましょう今度は美味しい美味しい鎌倉ビールが楽しめますよ え、ということで、プラーッと入っちゃったのが、この、インビス鎌倉さんでした。で、注文したのが、イエーバーという、ドイツ北部の地ビールと、そして、ケーゼドッグっていう、初めて見たんですけれども、まあちょっと、もの珍しさ、あと、興味本位でいただいてみました。イエーバーが、辛口のビールということで、辛口のビールっていうと、日本にもあるんですけど、またそれとは違う味わいで、とっても美味しかったです。それでしてですね、その、ケーゼドッグとの相性が、さらに、良かった。インビス鎌倉さんの、マスタードとケチャップ、これはお好みの量 でいいんですけど実はそんなにマスタードね舌を刺すぐらい辛いっていうことはないんだそうです実際食べてみてそんなに辛いなと痛いぐらい辛いなっていう感じることはありませんでした今回は撮影っていうというのは入っちゃったんですけどもね今度はプライベートで行ってみたいなと思いますねというわけでインビス鎌倉さん本当に美味しい料理ありがとうございましたまた来ます今度はプライベートでというわけで次行ってみましょうか 調子の点おおきに立ち寄っちゃいました。こちらのお店になります。今回の鎌倉旅歩き企画最後のお店になると思います。長ズメや鎌倉小町店さんにお邪魔しております。うん 早速お料理来てまますすのでご紹介したいいと思いますこちらの湘南ビルのシュバルツとこちらのホットトッグ今回はちょっとスペシャルバージョンということで来ておりますのでこちらをいただいて今回の旅の企画僕を癒すためだけの自己満足企画のフィナーレとしたいと思っています早速蝶詰屋鎌倉小町店さんのお料理をいただいてみたいと思いますいただきます見てくださいこの 真っ黒黒なビール黒ビーールルちょっと泡がだいぶ減っちゃいましたけどねお味しさに変わりはないはずなのでうまい湘南ビールのセット一つで1100円ということでとてもリーズナブルだと思いますしかもこんなこんなって言っても見えないですけど今回頼んだのこのカレー味のチョリソーでしかもこれめちゃめちゃ分厚くて大きいすごいじゃないですかしかもマスタードがきちっとついてるんで めめちゃめちゃゃ美いしいぞ見てくださいこれちょうどめ屋さんがね忘れましたっつってこれもちょっと良かったらっていうふうに出してくださったんですよ<笑>まさかまさかで今ここにいらっしゃるんですけどまさか僕は普通にはもうホットドッグとあのシュバルツ湘南ビールだけいただければ十分だなと思ってたのにこれが出てきちゃうしまってねでしかもこれ食べてもいいっていうことで頂 い, いてるんですけども<笑>めちゃめちゃうまいめちゃめちゃうまいいただきまーす 美味しいですありがとうございます<笑>最強に美味しいです今させてもらっていないえば特におすすめの生ハムやなあー、ね、だそうです蝶詰屋さんのナンバーワンヒット作品そしてナンバーワンのおすすめ生ハムです目の前にオーナーさんですかオーナーではないです店の方いらっしゃるんですけどもその方差し置いて僕だけ写ってるんですけどこんなね美味しいものをいただいていいのかなと思ってるんですけどいただいちゃいますあっあんあっん 食事に行きましたなんかあんまり詳しくはないんですけどなんかちょっとスモークがうまいことそうです は, い、スモークはとうん1年半しっかり熟成も し, した国産の生ハムになってますので私がしゃべるように言っちゃった方がいいかなと思ってありがとうございますいやもう今のスモークかかってるんじゃないかってう当てずっぽうで言って当たっちゃいましたよでもほんと美味しいこれ最後の一切れいただきますうん、うん それは本当に優しい味い口の中にふわーっとね鼻の香りが広がるような感じが違ってたの最後に焦げたかもしれないいやー本当に美味しかったですありがとうございますありがとうございま す, います早速このマスタードをかけてあとトマトケチャップもあるのでこれをかけてもうちょっと揚げた方が良かったかなこれあの危険信号イエローカード寸前これなら大丈夫これなら大丈夫でしょうねこれでこう マスタードをかけて、まあ今のはカットします。からケチャップもたっぷりつけていただいてみようかなと思います。いただきます。 このねお店の方がおすすめしていた意味がすごくよく分かった本当にカレーの味がしっかり効いてるだけどあんまり辛すぎないだって下手するとマスタードとカレーのダブルパンチで僕死んじゃいますもん<笑>そんなことはないかじゃあちょっと食べろってことですね食べ進めますよ 最高に美味しいですまさかねカレー味のチョリソーがあるとは思わなかったこれはもう予想外いやお腹いっぱいになりましたようんお腹いっぱいです本当に本当に美味しかったですカレー味のチョリソーと黒ビールが最高の最強のコンビになろうとは全く予想してなかったですねじゃあ最後ねこのビールをいただいちゃいます した<笑> と, というわけで今回3軒のお店を本当僕の思いつくままに回らせていただきましたたまにはこういう自分のためだけ の, の動画もちょっと出させていただきつつただこんな状況ですから感染症の拡大がひどくてなかなか飲食店さんに打撃が回っているような状況の中でこういった形で多少難易度もお役に立てればいいなと思って今日この動画撮らせていただきましたこの動画もし気に入っていただいたようでしたら グッドボタンンとチャンネル登録お願いしますもしよかったら鎌倉に足運んだ時に今日ご紹介した3軒のお店足運んでみてくださいというわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました